韓国を一番嫌っているのは実は韓国人という言葉をよく耳にすることがありますが、このニュースもそういった事実の現れなのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。レコードチャイナが面白い記事を載せていましたのでご紹介します。レコードチャイナの記事を引用します。 2021年8月18日、韓国マネートゥデイは、韓国内で国旗が嫌われ者になった理由について伝えた。記事によると、韓国では祝日に自宅の玄関先やベランダに国旗を掲揚する習慣があったが、最近ではむしろ敬遠されており、面倒な行事との認識が広まっている。ソウル周辺の5つの マンション、団地を調査したところ、国旗を形容した世帯は 10% にも満たないと口を揃えた。数年前までは入居者全体が祝日に国旗を配ったり、エレベーターに敬容方法のお知らせを貼ったりしていたが、昨年から国旗を形容する世帯が大幅に減ったという。記事は国旗を形容しない市民が増えた理由について、国旗をめぐる 最近の否定的な事件が影響していると指摘。代表的なものとして、昨年の幸福節、8月15日、日本からの解放記念日に、新型コロナウイルスの二次流行のきっかけとなった市民団体の大規模集会が行われた際、いわゆる対極期部隊と呼ばれる集会参加者が先頭に立ったことを挙げている。また、一部極右政党が、 国旗を掲げて、党員募集に出たことなども一役買ったとしている。韓国自由村連盟、パルソ市区会では、毎年2000枚余りの国旗を無料で配っているが、受け取りを拒否する市民が年々増加傾向にあるという。国旗の普及に力を入れる団体は、国レベルでの教育、広報がない、学校から国旗を撤収すべきだという主張が出るほど、 認識が悪化したにもかかわらず、ちゃんとした対応が行われていないと指摘し、何よりも国旗に対する認識の改善が急がれると訴えているという。これを受け、韓国のネット上では、誇らしい対極旗が邪魔者扱いされている。おかしな集会のせいで対極旗がこんなことに、悲しい。国旗がどれだけ大切なものか分かってる、など、 対極機部隊に対する怒りの声が多く上がっている。また一部では、基本的に国家意識のない現在の形態が現れている。他人のせいではなく、我々の国家意識が薄れてきたせいと国民の意識の変化を指摘するコメントも。その他、もっとみんなが関心を持って対極機を形容しよう。韓国もアメリカのように24時間、 一年中経営をしておこうと呼びかける声も見られた。とのことです。日本でも残念ながら一部に日の丸を不当に貶める人々がいます。日の丸を掲げているだけで極右だというレッテルを貼ってきたりする人々ですね。ただ日本と韓国とでは国家に対してアレルギーを持つ人々の様相がちょっと違っているような気もします。日本国内で 日の丸アレルギーを持つ人たちというのは、その大多数が左翼と言っていいと思われます。基本的に自虐史観にどっぷりとつかり、とにかく日本が悪いという固定概念から一歩も抜け出せず、日の丸を見ると脊髄反射で戦争反対、アジアに謝れと繰り返す人たちですね。この人たちが日の丸に反対する理由はわかるんです。もちろん日の丸に反対するという行為は許せないんですけどね。 彼らは、いわば、左翼の皮を被った反日主義者と言ってよく、日本が悪いということを世間に認めさせれば、それで満足な人たちです。以前に動画でもお伝えしましたが、左翼であろうが、右翼であろうが、その根底には愛国心が存在するのが本当の意味での左翼右翼なわけです。進歩主義によって国を良くしていこうというのが左翼であり、 保守的成功によって国を良くしていこうというのが右翼だからですそういった意味で日本にはすでに本当の左翼は絶滅していると言ってもいいと思います日の丸に反対している左翼の皮をかぶった反日の人たちが日の丸に反対するのはある意味自然なわけです反日ですからね韓国において国旗を軽視している理由は日本のそれとはちょっと違うような気がします 韓国人は一見すると、韓国は素晴らしい国だ。誇らしいとすぐ口にすることから愛国心が強いと思ってしまいがちですが、実はそうでもないのではないかという気がするのです。韓国人が誇る韓国とは、あくまで自分に利益をもたらす国だからだという気がするんですよね。韓国人ほど利己主義的な人々は世界でも珍しいブルに入ると思います。 言ってみれば、韓国人にとって、国とは、自分に利益をもたらすだけの存在であり、メッシ暴行という考えなど、妄頭ないのではと思うわけです。つまり、韓国人が国に対して思う気持ちとは、義務を果たさず、権利だけをぬくぬくと享受できる存在なのではないかと思ってしまうわけです。韓国人が国境軽視し出したのは、韓国人自身が薄々、 この国は沈み出しているのではもうこの国が自分に対して利益を供給することはないのではと思い出したことの現れではないかと思われるわけです。例えば、アメリカに移民し、アメリカで議員になっている元韓国人などは、決してこの考えには至りません。彼らは、韓国という国から大いなる利益を享受されているからです。元韓国人であり、 元韓国人のソサイエティのおかげでアメリカで議員生活を送れているからです。国から得る利益は何もお金だけではありません。韓国人にとって何よりも大切な自尊心を満たせることも重要な利益です。多くの韓国人にとって韓国政府が繰り返してきた反日は彼らの自尊心を大いに満たす重要な利益であり、 韓国国政府が弱腰にになななればその利益ををを享受ででできなくなり途端に国を平気で裏切るる行動を開始すすというわけですこの点において日の丸を軽視する日本人とは根本的に違うと思われるわけです。それにしても国旗がどれだけ大切なものかわかっているという韓国ネットの声には怒りを通り越して笑ってしまいますね。韓国人がもし国旗の大切さを本当に理解しているのであれば、 他国の国旗を燃やしたり引き裂いたりする行為がどれほど愚かなことか理解できると思うんですけどね。それを全く理解できていない人間に国旗の大切さなど理解できるはずもありません。国旗の大切さを分かりもしないで下り顔で諭す。国に対しての義務を全く理解せず権利だけを主張する。やはり韓国人とは話をするだけ無駄ですね。あまりに見返すぎて